新不動産ホ ー, ーバイバイ変だー来たー来ましたよ<笑>今回紹介するのはこちらザ・グローリー<音楽>まだ立ってないみたいなんですけどまずプールねプールめっちゃでか、はい、ちょっと待ってくれはい<笑> なそんな こ, とこちらはあのフロンターレさんがね、こちらでサッカースクールやられているということで、東急さんもそうですし、エナセストさんもスポンサーでついてますんで、はい我が吉本興業もスポンサーになる、なる、ならない、どっちげ<笑><ん>ます<笑><笑>こちらザ・グローリー、1000個、約1000個ありますんで。 ここにまず恋の池ができるとかもあるしさ、うん、公園みたいになるんよ、ここが、うん、まあ、で遊具とかもできる予定と書いてあるしでここがザビューねもうここはだけ立ってるエリアですねで、うん、スコうともあるとでこれはそこはジムとあなるほど、ね、ヨガスタジアムへえ あます。っちゃ何かおしゃれな何カフェスペースみたいになってるすごいおしゃれこれはそのリンズンエリアのもう全体像かこれだけできますよとねでグローリーがこれこれですねここも中心にこの辺 も,、ね、もう発展してくるし前回紹介したところが 今おりますこちらはソラガーデン2となってここにイオンさんができると本当開発中の場所ですよマジ で, いつ買うの<笑>今でしょー<笑>これはね立体模型ですからちゃんと部屋を見たらねマジで買いたくない、うん、行ってみましょうはい ゴージャスモデルルームだからいろんな、ね、家具とかそういうのは、まあ、ここ仕様で作ったりとか置いてあったりするんですがこんなすることができるというねここ購入した段階ではキッチンとエアコンはついてるけど他のものは東急さんが用意してるモデルルームってい う, だ、ね、ういこういうのを置いてもね大丈夫な感じのキッチンだったりとかキッチンも広いですね2口2口ありまして。 ういくよあ、食器並べて乾かしたりできるんかはあ、ええーー<笑>何これ 何, 何, 待って何これ何これ<笑>なんかバカルのと思ったよこっち、うん、えどういうことって思ったら奥がスライドしてきたんよ、うん、ほら、うん、めっちゃすごっ ここのものを取るときにね潜り込んでこうなんかもうドラえもんみたいな何か送りないみたいなそれがないストレスなしへえー、まあでも収納ほんと多いですねノンストレスキシンえノンストレスキシンやろ写真の山キン ならね。あのキシン。ノンストレスキシン。うん。そ何してくれるんで？キシンがここで写真撮ったところで、うん、一切ストレス感じないよっていう。うん、あ, あ、キシン目線。これ。そうン目線のキッチン。い や, いや一応お前目線で欲しいんだけど。キッチン目線で俺は撮られしまった<笑>い。意味ないよそれ。でテーブルもね広くて綺麗で、でこの床はねこれはもうそのまんまです、ね。同じなの。同じものです、ね。こちらシャワールーム。 トイレとシャワール広いねこれだけあれば結構広いわモデルルームなんでねこういうタオルとかも、はい、置いてはありますがでも壁とかはね同じみたいですこのトイレの壁とかは同じでこういった作りで作られるというスモールベッドルームめっちゃラグジュアリーテレビ ガラスかガラスかまあテレビとかも置いたりとかするの、ま、で、あ、できること か, だかお前だったらテレビを置いたりとかそ、ね、でここでテレビねこのソファーで見たりとかそう、ね、でまあベッドね常に置いといてもい い, い, いじゃんこっち側にはピアノがあるけどここにベッド置いてもいいし確かに、うん、そこはもう、うん、アップトゥヨウだから 皆さんが購入してどんな内装にするかと考えてみてくださいだからそういうことよねあ、俺だったらこうしようかなみたいな感じで見ていただいたら幸いですはい。広さ的には、うん、感覚で言うとどうよ俺とお前の距離が今そうねブラジルと日本ぐらいうわ、すっごい遠い<笑>やばいやばい 初じゃない聞こえちゃうお<笑>聞こえるない聞こえるよー聞こえるよーとうとうブラジルと日本が繋がった<笑>ベッドあって、机もおいてはこうやって埋め込めるしそうよ全然広いよベッドあって、ね、机と手であのピアノとかも置けるスペースあるけん、ね、はいそして、メインベッドルームこれね、キング置いても十分な広さですよこれはだけど、もうこの感じに俺だったらするな なるほどね、うん、もうこのベッドをボンと真ん中に置いて、うんうんうんうん、で再度ちょっとスペース取って、うん、そうそうそうそうゆったりするっていうねこれはでもちょっと工事したりしてなん か, かなこれだけ高いよねきっとねこういうのは、うん、ここはシャワールームとトイレのスペースと、うん、これだけ広く取ってますよということですね、はい、<タッ>売り直れたらただで こうなってコーナー一番怖いコーナー怖い怖いちゃもらいたいよいいそうなんだけど金額がでかいよまあね69平米の2ベッドルーム2024年3月竣工予定周りにもね、えー、いろんな施設も建ちますしビ、うん、ンズンエリアはすごい発展途中の場所、うん マジででわわかからんいやいやからんん全然そ う, でしょうね日本のマンションとかの感覚でいきますわそこほどは高くないい や, いや C の最新よまだ建ってないよ い, やいやでもさ東京とかだったらって普通にほらオクションとかいうのもあるしあ奥はないと思うさすがにうん、そういうのもあるじゃんうわでもすごいよこのプールとかも、うん、だってこれが建つ頃にはもっといや、イオンさんもできとるしねすでに。 そうね君だ4000万いやいやいやないよだってこの前の、はいえー、とメトロポールのギャラリアレジデンスが6000万でしょう、はい、いやいやいやそれより高いんじゃないいくらいく俺はもう4000ビタマジああ4000万円ね円ね うん 4, 万丼じゃない<笑> 20万以下なわけないでしょ4000万円5発だ5発ね58004000、うん、いやマジで俺結構いってる、うん、じゃあ69平米のお部屋の売り値お願いしますやっぱ 1, 万円えっ<笑><笑>ちょっと待って待って待って待っていや俺らもうバグっとるわいやいやもうわからんくなってる<笑> 1500万 え、だからまあそうかお部屋の形だったりとか広さだったりとか、まあねかまあ、回数とかそうじゃないだってここの正面はやっぱり景色ドワーンとそう、ね、のちょっとこっち側になると確かにうそちょっと他のマンションとの兼ね合いもあるんそうねいやでも1500万円から投資できるのは結構なもの投資家の方 と, とかさ買いた、まあ自分で使うかもわからんけど貸し出ししたいみたいな人 買いいいやすいんじゃない近々ね販売会のほ も, も予定しておりますの、ね、で皆さん気になった方はエナセスさんの方にご覧くださいそしてこちらの高知ン最新不動産情報の動画を見たという方に先着で川崎フロンターレのユニホームをプレゼントいたしまーすー ぜひ w h のホーチミン最新不動産情報動画を見たよと問い合わせの時に言ってみてくださいそして川崎ロンんネれさんもスポンサー募集されてますんでもしここに、はい、名前入れている方はお問い合わせしてみてくださいそれでは以上ホーチミン最新不動産情報ビンズ最新不動産情報でしたさよなら